こんにちは G です久しぶりに u n t 通の話ですご存知のように u n t 通にはいくつかの公式ディストロがありますディストロとは派生 OS の意味です u n t 通は GNOME デスクトップなんですがうぶん通までもディストロの一つでマテデスクトップを採用しています ディストロごとにデスクトップは異なります。区分通は KDE。部分通は LXQT。図分通は XFACE デスクトップです。基本は同じだけど、機能や消費メモリーなど、環境や目的に合わせてフレーバーを変更できるのが Linux の特徴です。ラズベリーパイでは部分通 20.10。 ゴリラと部分2まで 20.04 が公式にサポートされています。それで今回は部分 u バジーというディストロをラズベリーパイにインストールする手順をご紹介します。バジーは4年ほど前から公式になった新しいディストロです。特徴はシンプルでエレガントな軽量デスクトップと言われていますが、 果たしてどうなんでしょうか準備として、今回は SSH でインストールしますので、同じローカルネットワーク内で、ラズパイと PC、ともに有線でネットワーク接続してください。この動画では例によって Mac を使用します。はじめに、ラズベリーパイイメージャーを起動して、Choose OS から部分2を選んで、 Ubuntu Server 20.04 LTS 64bit 版を選択して SD に焼きます。終わったら SD を Raspberry Pi に挿して起動します。画面のように CUI だけですが数分待つとプロンプト画面になります。 この状態のままにして作業は Mac に移ります。IP スキャナーかランスキャンといった IP アドレスをサーチするアプリを App Store からダウンロードします。ここでは IP スキャナーを使ってラズベリーパイのローカル IP アドレスを調べています。私の環境では192168175が ラズパイの IP になりますが、IP は皆さんの環境ごとに異なります。続いてターミナルを起動して、ssh、u b u n t アットマーク、先ほどの IP アドレスとタイプします。パスワードを求められますので、ubuntu とタイプします。続いて、新しいパスワードを入れないと許してもらえません。 短いパスワードや単純なものは弾かれますので、それなりのパスワードをタイプしてください。パスワードを受け付けるとログアウトされますので、もう一度 SSH で接続し直します。この時点から新しいパスワードが適用されます。ログインしたら、sudo apt update。続いて、 sudo apt-upgrade を実行します次に画面のようにタイプしてください gitclonehttps colon スラッシュスラッシュ github.com スラッシュ w i n p e a s w o r l d スラッシュデスクトップ i-fi.git ですすぐ終わりますので続いて CD デスクトップ iFi とタイプ。バジーのインストールです。画面のようにタイプします。 最後にスルーシャットダウンナ n o w でシャットダウンして作業は終わりです。ラズベリーパイを再起動してバジーの初期設定です。ウェルカムで日本語を選びキーボードはジャパニーズを選択。 地域は東京であることを確認してユーザー名とパスワードを入力します。設定が終わるまで少し時間がかかりますので早送りします。起動後ウェルカムバジーのウィンドウが表示されます。言語と入力。 をクリックして日本語設定を行いますパイバ b u s がデポなんですがバイテ t e x をインストールします Window 下の日本語のインストールボタンをクリック言語サポートをクリックしてインプットソースのもずくじゃない方を削除 ランゲージとフォーマットをジャパニーズにランゲージはうまく切り替えできないですが構いませんマネージインストールドランゲージズをクリックしてインストールボタンをクリックウェルカムバジーを再度開いてはじめにから アップデートと通知を選択します。スクロールして c o d ッ c をインストールしておきます。続いてソフトウェアをインストールからソフトウェアセンターを選んで Tielder をサーチしてインストールします。これターミナルソフトなんですが 標準添付の t ック x がエラーで使えないので t i ー l d e を入れましたこれでターミナルが使えますから起動して日本語入力の仕上げですターミナルを起動して sudo apt install phytexmozq とタイプ日本語設定は終わってるはずですがこれを入れないとうまく動作しませんでした 終わったら sudo リブートで再起動。Fytex 設定で日本語、英語の切り替えキーを割り当てます。テキストエディターを起動して日本語入力を試してみましょう。 ちゃんと入力できるようになりました設定でサウンドを見てみましょう出力は切り替えできるんですが入力切り替えがないラズベリーパイの場合起動ごとにサウンド設定しないといけないバカゴリラ仕様と同じですね次はオーバークロックですターミナルを立ち上げて 作業前にちょっと見た目を変更しますダークテーマにしてフォントサイズを大きくします先におなじみのネオフェッチをインストール sudo apt install ネオフェッチとタイプ コンフィグドットテキストを編集してオーバークロックしますスードゥ・ナノ・スラッシュ・ブート・スラッシュ・ファームウェア・スラッシュ・コンフィグテキストとタイプ文末に画面の5行を追記して保存・終了します ーーリブートで再起動しますネオフェッチでオーバークロックを確認します大丈夫ですね最後にブラウザーで動画再生を試します 例によって音が出ませんね。ただゴリラと違ってショートカットの方法があります。右端のドロワーを開くとデバイスタブで出力先を切り替えできるんです。わ、音が出ましたね。 今回は Ubuntu b u d のインストール手順をご紹介しましたが、同じように他の Ubuntu DISTRO もラズパイにインストール可能と思います。ぜひ皆さんもお試しを。また、関連情報をお持ちならコメント欄で共有いただければ嬉しいです。ご覧いただきありがとうございました。 ラズパイ4発表から2年。ラズパイ5の発表も遠くないと思います。次のモデルこそギガイーサーと USB3 がスペック通り動作しますように。ところで4ヶ月前にキーボード付きのラズベリーパイ400が発表されました。まだ国内未発売ですが、議的も間もなくでしょう。 でも1万円超え確実なので物欲が湧きません。日本語キーボードとかだったら絶対いらない。だって恥ずかしくてスタバに持ってけないもん。ではまた次回。